こんにちは お, すすお久しぶりですお久しぶりです元気です <笑>よく分かんない今日はですね五葉 松, 松はい赤松ではありません五葉、はい、松今日やりたいのは実は剪定と針金掛けと正解なんですけど、うん、作業をね何するかの前にこの木ってどういう木で特徴はどういう木で、うん、今こういう状態だからこうしたいという目的があって作業があるわけなんで、うんうんえー、とまずこの木の特徴というのを話するとちょっと今汚いんですけど足元すすごいんです よ,、うん 太, いですよね、太いんですよねさっきね測っき測たら、ね 27cm 高さですね、27センチでこれだけの太さ、まあ、本当は希望を20センチの商品にしたいんですけど、20センチでこれだけのね太さっていうのは、なかなかあの展示会の商品盆栽の天にもね、御用でこんだけ太い木ってなかなかないんで、飾れればいいんですけど。 まあ、目標20センチでですすけどね。高さえー、高さですね。高さ一つはこの足元が太くていいよというところと葉椒がねこの木すごい短いんですよ五葉、ねうん、松は葉椒だって言われるんですけどこれは非常に葉椒が短くていいとただこれが今どういう状態かっていうともうみんな枝伸びしちゃったんです ね,、うん、ね5年ぐらいはもう植え替えしてなくてで先ほど言った 小さくて太いから価値があるんで大きくしたくないということでやっぱりギリギリのこの鉢にこうねいっぱいいっぱいですね飛び出しちゃってるぐらいまあ要は締め付けて食ったということでまあ大きさはそれほど大きくならなかったんだけどももっとね枝らたくさん小枝と枝葉があったんですけどそれが全部飛んじゃったということなんでじゃあ今何やろうかっていうとやっぱり樹香をまたもう少し低くしたいっていうことで一つはね頭を取っちゃおうかなとこの辺取っちゃ 立て替える、うん、ちょっとねこ う, こう上すぐ伸びてる感じが見えると思うんですけど、うん、これを切ってこの辺に立て替えて頭を作り替えるで熟語を下げるということ一つ と,、はいえーとまあ、針金をかけてもう少し凝縮させて今ね気になってるのがこの枝とこの枝ですねここは割と近いところにあると思うんですねそれなんでこれをどうするかっていうの一つそれからここのこちらの二つこの近くにあると。 いうことをここここの2つのつ枝をどうすするかととっっちとこっちですね、はい、まあこれ見てわかるように本当やっっぱりこのの枝があったのがあたた枯れたんですねそれはやっぱり鉢があまり窮屈だったんで伸びられなかったっていうことで枯れたんでこっちらに関してはこれ引っ張ってですねぐーっと後ろに持ってこいかなとなそうするとここのこことこ の, ここの重なりが少しかまされるかなというところが一つですね、うん、できるだけ元から引っ張った方がねこれに関してはねこれが実は悩むところなんです。 どっっちを抜くのってあるいは抜くあるいは商品で作るとすれば例えば両方抜いちゃってうん差し枝例えばこれに立て替えてオーソドックスに作ろうとするとですね結構これ位置が低いんでこの低さをどう見るかってあるんですけど枝だけ見るとここは少し間延びしてるんでこっちの方がここにも枝があるで裏にも枝があるんで小枝の付き方としては上の方がいいんですけどだこれだけの木で。 ここのの下から出ててるこの枝っいろいろ話あるんですけどとりあえずちょっとそれでどうなるか見てみてでそうするとここの何もないところはこれでカバーできるんですねこのまっすぐのところはこれでカバーできるでこれも少し後ろに見えるんでそういうふうにちょっと作ってみたいなとで植え替えは元気をつけるために植え替えするん で, でこれも適期ではないんですけれどもその年元気つけるためではなくて 来年三月四月にこういう懐からですね。芽を出させたい。こういう芽が大事になってくるんですね。芽、はい、のとっかかりとなるようなものを欠かせたいと。そのためにはまあ早めに植え替えしといた方が、え三月場合によっては肥料を上げて。で四月以降にそういう芽が出る、まあきっかけになればなと、いうところで、まあ。 来年のための植え替えということですね。植え替えもするんですね。植え替えもしますね。はい。あ、そうだ。植え替えもしますね。あ、うん、植え替えちょっとやりますかじゃあ今回は。一旦<笑>一旦ちょっとあれにしましょう。針金やるところまでで。え、はい、あれしましょうか。じゃあちょっと剪定からいきますか。ここにねちょっと割と太っから出てるいい枝があるんですけど、その下のここがもう完全に間延びしちゃってるんですね。 ということを考えると、やっぱりそっくり取っちゃおうかなと。ここからですね。こうですね。こう行きますね。はい、バチッと。で、こいつでえー、っと頭を少しこう寄せていくと。とりあえずちょっとあれ、養護剤塗って塗ってきますね。それ養護剤ですか。あ、養護剤じゃないです。養護剤じゃない<笑>カ、えー。カットパスタですね。おおざいですね。これ多分ね抜くとだいぶ雰囲気変わると思うんですね。これを抜いてみたいと思います。 トモとしただけでだいぶ小さく見えますねやっぱね。あ、でしょうね。多分少し残して切りますね。ここですね。このとこ。ここはい。行きます。バシ。これも保護していきます。はい。これぐらいしかないんですけど、一個買うと相当、ね、ほぼほぼ一生使えるんで、二個買うとね、使い切れるかなって。<笑>生きてるかなって。でもいいですね。なんか。 あ, のあんまり気にならなくなった変な話で短くなったために同じ長さのやつが2つあったんですけど短くなったからなんかあんまり重なってるのが気にならなくなりましたね棚っぽくなってますそうですね、うん、なんで先ほど言ったここら辺ここの空いてるところをここら辺でこうカバーしてあげてちょっと先端の長いの切ってもいいかもしれないな抜いちゃいましょうはい抜いちゃ う,、はい、ちゃう枯れてるんで、うん、はいでえっ、ー、とこれはあるんで 取ってきますね。うん、はい、残しいてでぎゅっとこう引っ張ってですね。今ここにあるやつを後ろに持っていきたいとで は, 後ろにはい、そうですね。これだけちょっとやっちゃいましょうか。はい、こっちはね。枯れてるんで保護する必要ないですから。はい、えっ、ー、とこちらだけタイヤチューブを設けて何のタイヤなんですか？何なんですかね？これでもなんかホースですね。タイヤじゃない。ごめんなさい。ホースですね。これね。ビニ ー, ルホース多分うん、そういうホースだと思いますね。うん 今日ねまだね柔らかいと思うんで針金、ね、元もとをかけてないですけど多分大丈夫だと思います一応見ながら元のところケアしながらですねちょっと割れるぐらいでいいと思いますねこれで縛りながらくっついちゃうぐらいまでいって全然 いてますよねと裂けやすいと、うん、っどっちかな そうですね、これでだいぶ後ろが埋まってきたと思いますね、うん、あそれとこっから見てもらってちょっと出が、うん、隠れましたよねここここが2つ重なって見えてたのが、うん、後ろに持ってったから少し見えますけどねこうやるとねこ こ, ここところが重なって見えなくなってきたうんなるほど、うん、ちょっとちょっと避けましたね修復力はトップの方が、うん、なるほどとか、はい、スタートップ陣は4歳級ストアで販売し て, てます<笑> っていうことですね、一 応, 一 応,、ね、一応言ってておかれままますすすねねくないですか暑いでで<笑>宣伝のため に, ためにロングってだだ夏ですもん、ねまだまだね結構ね、乾いて流れると、うん、じゃああと頭を少し作って本来は、ね、下から作っていくんですけど、うんえー、と, とりあえず一旦これでというところを 見, たい見ってもらいたいんで。うんはいはい <笑>最初に僕がこの木見て、えー、気になったのが、えー、後ろの部分と、はい、後ろの部分今こうこうこうですいそうですねこれもちょっとねもう一個ここの上ここの多分枝が1個枯れたのかここがやっぱこう、はいはいはいはい、クレーターというかねここ辺がねあここが ね, ここがね枯れちゃいましたからねここをどこで補うのかなこういうのはね上から下ろしていくしかないですねこ う, いうこういうものであなるほど、えー、こういうのでこう下ろしてきて。 この辺で、うん、この辺でカバーできると思いますね、はい、少し長い枝を剪定していきますね、はいえー、この辺がちょっと長いかなこの辺がねここは間延びしちゃってるからこれ切っちゃいますちょっと下から出てるんですけどもったいないんで残していきますね、はいえー、少し一目一目ずつこう追い込んでいくといいと思いますこういうのもですね内側に一つ芽があるんではい、はいえー、と流れとしてはこちらに し, しますんでちょっとこちら 多めに切るという感じでこれですねこれ先端ですね少し間ないんで、うんはい、詰めてまあは手間もそうですけどこう追い込んでできでき締まった木にしたいんでそれと先端を詰めることによってヤマツってこう懐からの芽吹きを促すんで出させる意味でも先端を詰めるとういうとですね。 こういうところもこう詰めていってもともとねこれはあのえっ、ー、と生姜あの短いい昭なん で, で芽吹きがわりといいですから太りやすいんだと思いますねもともとあとはワンポイントアドバイスですけど五葉、うん、松のやっぱり発うっていうのは五葉松では一番、まあ、重要ってされてるんですね赤松黒松に比べると五葉松って発うが大事だよって。うん、5月頃って目が こうスーッと伸びるありますよねで目が伸びちゃって目を変えたりなんかして短く作るんですけどこういうやつっていうのは伸びないんですよねいわゆるこんぺ透明っていってちっちゃい目があって目が開いた状態ぐらいのものはちょうどだから5月のお祭りの頃が、うん、一番開いてそこで止まってる感じが一番よくてあもう一番いいのはもっとち っ, っちゃいコンペート透明なんですけどもしくはちっちゃく止まってるそこで少し伸びてる葉っていうのは 多少が伸びるタイプのしょうなんで、五葉松を買うなら五月。五月以降って感じですか、ね。五月のちょうどその目の大きさ。うん、七、うん、月だとね、ちっちゃい。まだちっちゃくてわかんないですよね。騙されちゃう。騙されちゃうっていうか。うん、そうそうそう、うん、もう当然あの業者の方はね、そこら辺の水の調整だとか。植え替えでね、あえて五月に伸びないためにやるとかね、うん、いろんなテクニックあるんですけど、我々が五葉松買うときに一番。 いいのは5月ですね。うん。で、目の短いやつを買うっていうのがポイントですね。うん、ぜひお祭りの時は五月を。<笑>これも切ってなんですけど、懐に目があるんですよ。これ幸い。これですね。これをどうしようかなと思ってて、はい、たと見た時に元にほらこういうこういうものとかこういうのとかありますよね、うんはい。このいい枝がすごくいい枝があって、であればもうこれはこっから切っちゃっていいかなって。うん うん、それだこちら側流れる木なんで、うん、これを切ることによって、えー、と懐の上に力を蓄えるということなんでこれも切っちゃうそうするとなんとなくこれがこちらへ行って、うん、見えてくると思うんですねこれをね前なんですやっぱりもう少し詰めていきたいんでちょっとこの辺太っちゃってるんでこれを切る上のやつを切る長い方切これ短いのありますからね、うん、こういう時はもう上とか下とか関係なく 長い方を切っていく。で追い込んでいくってことですね。うん、さあこんな感じいいかなだいたい。はい。はい。何金かけは下からですか。下からですね。最近18番をよく使いますね。そうした小枝もかけられるし場合によっては最後まで18番でかけ切っちゃうっていうのがあるんで。うんうん この木がね、檜舞台に上がることがあるかどうか、なかなか珍しいスタイルというか、うん、ないんでね、ゴマっぽい感じですね。うん、ね、こんだけ太いのはね。うん、これで二十センチ以下になったらもうシシトいっぱいいるでしょうね。じ、う、ゃ、ん、この状態でも全然いっぱいいると思いますけど、うん、もっと高くできそうな、まあまあそうですね。金額的にね。ええー、あの化ける木ですね。化け、えー、この枝はそう下に探したら咲かたんで上に上げて。 この辺の懐をカバーしてあげるで先端は少し下げてあげてですねでこういうのをこうかぶってくるとそうするとこで棚ができますよね最近ずるいずるい描き方っていうかねろくろく針金を描けないそそ<笑>そうそうそうこういう枝も普通みんなこう横に横にってするんですよねだってこう横に横にこういうふうに横に横にやるじゃないですか枝があって小枝をこういうふうにこういうふうに横にするあえてこれ立てるんですねこう立てて こ, これもそうですね。ちょっとよくわかんないです。あ、そっか。<笑>あのー、たて、立てるってどういうことですか。これは、上向いてるんじゃないですか。はい。そうするも、かけ、かけなくていいですね。ああ、細かいやつ。細かいやつ、これは棚ができちゃうわけですね。うん、えっ、ー、と、横にせずに、縦にするから、目星しなくていいから、細かい針金をかけなくていい。そ う, そ う, そ, うそう、横にすると、横にして、そこががらンと開いちゃうんですね。うん、で、ここを埋めるために、こう、横に行くやつをこうする。 こんもりしたと思うんですよね、うん。この上の立ってる枝があるから。でも後々、なんか面倒くさくのはならないです、ね。ああ、いいんで す, いいんですでで大丈夫で。大丈夫です。大丈夫ですうん、雪なんかこれも芽が今この枝に対して横に行ってますよね。これがこの、この枝に対して横に行ってますよね。うんうん、これは横でよければ横でもいいし。少しこう起こしてあげると、少し立ってくるわけですね。な本当だから。盆栽だと上とか下から出た枝ってよくない。そう、よくないって言うんですけど。 上, 上の枝は、えー、と使い道があありまますすた横に倒すこともあるかもしれないががりあの私が<笑>できるだけ針金かけずに、えー、数多いっ て, ってねえじゃないかって。 こか教室入っってててドヤ顔ででそそそれをやってるうって、ね、や, そうそうそうやってると、と違そうまそうすす。ね。その時は昼なななんです、うん<笑>いやそやめてまいってまいらえ聞いたことない<笑>誰だそれ。れ習いにに、行ってんのにててん昼間流です。なんだそれこもかけてないんですね、これね。これだけどいいところに持ってくるわけですね。な で、これなんかも、どうしようかって、今、これが左右にこう開いてるわけですけど。こいつをねじりながら、こういうふうにやってくると、これが上に上がってくるわけですよね、はいはい。はい。それでもいいですね、横並びにちょうど。そ う, そうそうそう。そうなんですよね。で、先端は、ちょっと、起こしてあげると。で、うん、で、三分の一ぐらい。そうですね、まだ、本当に、まだ。棚っぽく。棚っぽくですね。うん、なりました棚枝いっぱいあるんですけど、こ、う、れ、ん、らしく見せるという、ね、それらしく見せる。<笑> 穴掛けだけでね、こうやって。たまってのそうですね。穴掛けって言っても併用ですかね。十八番と二十二番の併用みたいなその描き方ですね。穴掛け。穴掛けなんだけ ど, どう、どうしたって細かい枝かけないといけないところもあるんで。うん、間みたいな。そうですね。穴掛けとなんていうんですか、本掛け？うんうん、そうですね。 はい、結構進まはい。そうですね。ちょっとね今抜いちゃったんですけどここはね少し重たい感じがあってえっ、ー、と一つはここにあった枝ごめんなさい先抜いちゃったんですけどえっ、ー、と1本抜きましたそれででもここちょっと多いんですけどとりあえず棚を分けて買う場合によってはこれそっくり取っちゃうっていうのがあるかもしれないんですけどとりあえずここだけ抜きましたっていうことですねであとね今これですねこの枝ここか見た時にだいぶこう棚がねポーンとできた中でちょっと長いかなっていうのがあって。 でここだけでもうん十分いけちゃうんでこの先端ですねこれですねはいこれだけでも多分一つ固まると思うんでこれだけ抜いちゃいますね左流れですもんねこっち流れですからねこ右をちょっとはいこで間延びしてるからですねこうねぐっとねいっちゃいますねはいそっくり取っちゃいましょう えこういうね長い枝も結構あるんでこういうのとかこういうのとかこういうのとか、はい、でこういう細かい枝もあるんですけどと使えないと思うなここのね棚を作ってからにしますねそしたら、はい、この棚を作ってからこれどうするか、はい、とりあえずちょっと長いやつだけとりあえず切っときますね、はい、これとあとこれですねでこの短いやつだけで作れるかどうかはいちょっと下を作ってから考えます、はいはい 一応掛けは大体ですけどかけてない枝いっぱいあるんですけどごまかしの針金掛けをしまして上から見るとこんな感じで、うんまあ、ポンポンポンとね間がないように、うん、さっき言ってたこれのやつもこれでベるとかねこれでこう打ってくるとかいうところでとりあえずこれで一旦苔を少し取りますこれ、はい、あ, あ, あまりにも汚いん で, でとりあえずこの形での完成というのをした上でやっぱり植え替えも臭くなっちゃったんで<笑>はい。 植え替えは。植えは。広い鉢に。そうですね。大きい鉢に。えっと。これも。と、来年春以降ですね。充実させるためにという意味で。ね。はい、とりあえずちょっとと、取りますね。はい、はい、掃除します。お掃除したんですけど。 そうするとね今度気になってくるのがあの細かい根が、うん、苔がたくさん張ってあったんでこういう細かい根がちょっと目の方からあるんで、うんえー、これをちょっと切っていきますねはい、はい、いよいよでもこういう粘りがねあらわになったというところなんで、うん、やっぱこれちょっと深めしてちょっとあれ高さ上がってみましょうか最初が何センチでした2 7 ン,、ね ン, はい、ンチあって21あるかなこれ。 って感じあそそうそんなにいったあ本当え 22? ちゃん22、うん、えあサービスで言ってくれたんですあでもカメラで見ると二十。 うん、22かな、まあ、う一番高いところで高いところでねまあもうちょいでもギリギリかな5センチ減うんあの多分コクなんかの天だったらこれぐらい大きさは飾ってると思うんですねまああと2センチかだから深入れ し, し, しちゃえばそういう意味じゃね1センチぐらい深 く, 深く入れちゃえば消けちゃうってことですねさっき話してたのは2 0ンチ以下だと商品商品盆栽ですね盆栽、えー、今これは商品じゃない寄付 寄付というのかだから本当は大きさでいうとまあ寄付っていうのるんですけどまあ将来どうするかなんですけどこのねえー、と前枝が、はい、まあ今ちょっとほ ぼ, ほぼ完成形っていう形でこの鉢に入ってるんで、はい、離すとこれが少しやっぱりどうなんだろうなっていうのはあるんですけどこれがねなくなるとここがもろに見えてくるんですよねこの切ったところがが本当ははこここに枝枝あるかもしくはこの枝が。 こう前に入ってきてこの辺を埋めてくれるとなるとこの枝っていうのはいらなくなってくるかもしれないあともう一つはこれですねこれ何も針金かけてないんですけど懐から出ててもったいないんで取ったらいいんですけどまあ通常ならこれなくても構わないという枝ですね取っちゃってもいいんですけど一応まあ懐からあるんで少し様子見て、まあ、いつでもこう切れるんでというところですね残しておくとはい今一応残しておくというところですね いい枝ですもんねこことこのバランスここはもう解 消, 解消されましたね完璧にねスタートのえ映像を見てもらえると分かると思うんですけどここはね完全にこう上に繋がってたんですけ ど, ど 後, ろ後ろへ持ってきたことでこれも埋まったし正面から見て重なってる感じが見えないと、うんまあ、あとはこ う, こうですねこうどうするかですね、うん、将来これ取っちゃうっていうのもあるかもしれないし、ねうん えー、これを抜いちゃうっていうのはあるかもしれないし。うん、は い, という。そうですね。植え替えっていうのを、植え替えというよりも、鉢を揺れるっていう意味合いですね。え、はいうん、来年のためにということで、はい、はい、ちょっとやっていきたいと思います。カ、は、ン、い、ちゃんアドバイス。カンちゃんのワンポイント。ワンホームポイントアドバイスが<笑>、はい。まあいいんじゃないの。 いう中 で, <笑>中で こ, れは<笑><笑>これをもう少しこう伸ばしたらいいんじゃないかってあ、うん、まあ伸ばすのはねこれからのは作業なので伸ばすと同時にやっぱこれの行きどころがあってこいつをこの上に乗っけちゃった方がいいんじゃないのってでは1つにしちゃった方が、うんうん、そうすとまあ確かにここの違和感がねなくなってきたら上の枝でこうカバーするような形になるんですけど。うん 棚として一つにしちゃうっていうのがあるねと。差し入れて強く、もうちょっと強く。まあ、強くする、ね。だから、ね、出して、全体にしっかり、うん、あのボリュームを持たせてってことですよね。うん、まあ、ある人はね、これを逆に上げろって言ってたんで。まあ、それもあったんでね、そういうのもありますよって、いうことで、植え替えをちゃんと、ねはい。この時期に植え替えしていいのって思うかもしれませんが。そうですね。詳しくは秋の植え替えどうかが。あまあ、本来はね、えっ、ー、と、やる時期ではないんですけども。 そでも来年のためにということで、はい、お、風がいいですね風が気持ちいい。はい、暑いです。暑いですよね。八<笑>、ね、月です。八月ですね、はい。これを見てね、お、お一人でもやってみようかなって思う人が、ね<笑>う。忍耐との勝負で。頑張ってます。自分の今日。 いいいいててててあるるる T シャツを着着お客さんがたらら嬉しいですよね、えー、一緒に、ね、なんか写真撮らせてくれるなって当にこの針金止めるのを。 あれじゃないですか商品の人とかじゃなくてあじゃなくてねあのこちら側に輪っかを作って手前側に針金入れてこう開く止める、うんうんうん、まあどっちでもいいわけですよね、まあまあ、要は網とあの鉢を固定するわけなんでえ網が外側に出てるってことですか網はいやいや普通にこ う, こうなんですよで結局あの針金でこう止めるわけですからでそれでひら開くから や, や, ってやってみましょうか<笑><笑>ああうん あ開いて止めるってこ と, てとでこれで開けば止まりますよねなん で, でかっていうと展示会なんかであの足の浅い鉢なんかをこれで止めるとこの先端で傷つく食があ食が傷つ く, 食が傷つくあの南蛮鉢なんか足ないですよね、はいはいはい、こういう鉢は足あるんですけどれ勉強になりましたね なるほど、その発想はいやすごいあのプロの方ですよね会長からはねもう常々展示の時は絶対食ってこうずっちゃいけないよって、うん、必ずこう上に上げないとってそれは盆栽を乗せたりとか外す時もそうなんですけどそこもう厳しく指導されてるんですけど、うんうん、まあそれであってもやっぱり借りてる食ってありますから ね, うね、うん、絶対傷つけちゃいけないっていう。 結構、いろんんな人が搬 入,、ね、入やりますよでずずるんですよ、よ、ずるで特に大きい木なんかどうしたって力がないからそうそうそうそう手前に引っ張ってねこう持ち上げたりとか、うん、絶対やっちゃいけないっていう食はね気づけないようにこう上に持ち上げる上から乗せるっていう礼儀ですよね、うん、えっ、ー、とそれで、えー、と土はですねちょっと炭は少し入れるんですけど、うん、これが桐生と大体3割ぐらいが桐生の。うん 赤玉土ですね。当時から持って帰った。泥棒。泥棒泥棒泥棒泥棒。土は持って帰ってないけど、これ残<笑>念 な, なと思ったんだけど、この中に入ってましたけどね、はい、一、は、個、い。これがヒュウガー。ボロボロですけど、ヒューガー土っていうやつですね、はい。はい。これはね。くるくるミックスのねミックスのところね。まあ一番多いのが。 赤玉で次がヒューガで三番目が金魚。水はけがいいってこと。そうですね。大きい方が水はけがいいですね。砂っぽいですね。ちょっと、ね。そうそうそう。あ、ちょっと軽いですね。それでね。うん、だから赤玉はね、その水持ちをよくするために水分をね含むんですけど、やっぱり水はけが良くするっていうあと酸化もしづらいんじゃないかなっていうその水をずっと持ってないんで、うん、赤玉土が酸化するに。 対して、参加しづらいんじゃないかなっていう気はします。逆を言うと、水持ちがちょっと悪いってことあ。そうですね、だから管理はしっかりしなきゃいけない。で、あれですね、例のやつですね。はい、これのですね例の。販売、ね、中。絶対販売中です<笑>全。全然、めちゃめちゃ噛んだよな、ね<笑>。安いんですもんね、これね、千いくらでしたもんね。千ぐらいね安いよな。ああ、やっぱりだから。 これ見ると土の色がこう違いますよね、うん、中と外と。らこれ辺が少しもう少し古いというか酸化しかけてるかもしれないですね。もうちょっと取りましょうかねこれね表面の。前回はいつでした。五年ぐらいやってないです、ね。五年、ね。じ、う、あ、ん、そうそあそうですね。最近ねちょっとペーパーを気にしてて。砂玉とかそこら辺が。 リから7ぐらい、弱アリカリなんですよね、うんうん、で基本的には弱アリカリがいいんですけど酸性の方になっていっちゃうといけないんで炭がね少しそこら辺を抑制するのかなと酸化防止に。うんうん、なんで炭でんのってねいろいろバクテリアが宿るとかあると思うんですけど炭がですね多すぎるとアルカリが強すぎちゃうという先生がここに前にいて炭にですね木山酢 いわゆる酢だから酸ですよね。よねええー、ただあれもいわゆる消毒というか入れる人いるんですけど、あの木酸素を炭、えー、に少し入れてペ、はいえーハーを調整して使ってるって言っていましたね。えー、えー、私の体感でですよ、はい。ここまででもう20分超えてるから<笑>長いから。か<笑>植え替えはちょっと練習、ね。そうですね。まあか<笑>とめと根はあんまり。 伸びてないかもしれないですねちょっとベチャっていう土ですもんね、うん、だらほらちょっと黒いですよね土がこの辺茶色ですけど、うん、結構やばかったという感じですよねだからこれがまた新しい土で更新されてまたう、ねうん、pH6 から七ぐらいに戻ってくると、うん、ちょっと黒い土やっぱありますね、うん、結構やっぱギリギリだったちょっと酸化してる土分<笑>みたいなのうんちょっと酸化してますねやっぱりこの黒いのは、うん だからこのままやってやっぱり来年3月4月になるとあのそこで植え替えて初めてそこから芽を出させようっていう1年がスタートになっちゃうん で, うで、ね、今のうちに植え替えしておけばもう準備万端ということなんで3月ぐらいからまあ新しい芽吹きができてくるかなとね少ないですねやっぱり苦しんでたんですねで、ましてや ああいうデーバチって硬いんでね高温で焼かれててね あ,、えー、あの風とか水の通りが良くないんで良、はい、かったと思います。はい、もう根は全然一切切らずにですね。はいはい、っ出っ放しな。うんですよねこれだけのねあと、うん、2センチ縮まれば。 ものすごいやっぱ価値出るんじゃないですか商品やってる人には、うんね。足元見えるようになったから良くなりましたね。あそうですね。この肌がちゃんと見えてきたら。汚かったからねさ。さっきまでは汚かったから本当にこんだけ粘りがあるんだよっていうね。うん せーです暑いのもし懐飛んだところがちょっとこう吹いてくれるともともとね懐結構芽があったんで、はい、あの吹きやすい木だと思うんでそういうところが出てきてくれればで植え替えしましたけどちょっと酸化しか掛けてたんで、うん、あやってよかったなとそうですね。うんは こが楽しめのはいそうです ね, いいですね将来はこれをこうやってもいいよとここをぼっけてはいっいうかんちゃんのアドバイスがはい、ということでですね9月23う25日25日がそうですよね23日の休みの日からですよねす、はい、金曜日からやってますのでいいろいろまたそれはそれで紹介したいと思いますはい、ゆるまさんもたくさんたくさん出しますので出しますね出します<笑>はいしますはいい、まあ、紹介動画できればですねそうですねはいじゃあまたあ <笑>またでもちょっと<笑><笑>ありがとうございました。